続いて踊っていただくのは、エニワベニガラスジュニアの皆さんです。花の町、エニワ市唯一のジュニアチームです。町の元気を体いっぱい、声いっぱいに表現できるよう、一生懸命踊ります。体は小さくても、声は大きく、気持ちも大きく、大人顔負けの演舞を目標に頑張ります。 それでは踊っていただきましょう。エニワベニガラスジュニアの皆さんです。どうぞ。ご<笑>来場の皆様に礼。